ご飯を食べるためパタから体操始めましょうパッパパッパパッパパタンタタンタンラパパパラパパラララララララパタから体操歌いましょう元気に年を重ねましょう<笑>パッパパッパッパ パ, パ、はい